キャンプ丸の皆さんです。よろしくお願いします。 はい。伊の方は大丈夫かな。はい皆さんこんにちは。相模原からやってまいりました相模ランプ丸と申します。えー、伊藤の方はね、去年一昨年ぐらいまでずっとあの冬花火ということで夜十、えー、月の寒い時にはずっと参加させていただいたんですが、この元気祭りキズナ。 新しく立ち上げていただいて。素晴らしいね。あきらさん、あきらさんどこ行くの？<笑>素晴らしい立ち上げをやっていただいてありがとうございます。ね、あのー、これだけ人立ち上げるのにね。相当力いるんですよ。それでこれだけ人が集まる。それが絆ということだと思います。私は昨年あらからやってまいりましたけど、少しでもお役に立つよう。心して。 楽しんで踊らさせていただきます。ええー、世の中いろいろなことがございます。少しでも応援になるように。三年間踊ってきました。エール。この場を借りて踊らさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、さあ、頑張ろうね。笑顔で踊ろうね。 なるこ夫に心を込めて世界に届けサ奏にーるエール、L、スイッイケラー楽しませー 私の思い海を越えて世界へ届く。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。